ようこそ、モスコミュール放送局へ。え声がおかしいって。その理由はそれは、彼が過去の私だからです。あ、ちょ、そこ、あの、意味わかんない場言わない。ね、おじさんとよ約やく。 はい、ということで、えー、皆さんのごきげんようご無沙汰しておりますモスコミュール放送局へようこそ、えー、本日はですね、えー、もうお気づきかと思いますが新しい衣装を紹介しようと思っております前立ち寄った港でですね新しいシャツとネクタイと上着を買いましてでそれを私風にちょいちょいとアレンジしてただいまこのような格好となっておりますではどうでしょうなかなかいいんじゃないでしょうか でおしゃれじゃないですかでね過去の私ですけれどもあまあちょっとね、うん、これどう思いますか上着焼肉着てるように見えますよね 焼, 焼肉ですよねこれね君完全にあれだよね焼肉着てる。 とということでまあえー、本日話したかったことはそれだけなんですけれどもただいま前の港を出てから1週間ほど海の上を飛んでいるんですけれどももうすぐ新しい港に着くかと思われますその港がある場所が火山でできた島らしくてそれのおかげであの工業用あるいは宝石用の宝石とか鉱物みたいなのが特産品としてよく取れるみたいなんですよなのでそこでね 綺麗な大宝にももしししかかたら巡り合えるかもしれませんしまたそういう港ですから様々な方たちに出会えるかもしれませんし私今非常に楽しみにしておりますなので次回の動画はそこの港にですねしばらく停泊して探索したいと考えておりますそれでは次回お会いしましょうそれでは皆様おきげんよう。